甄君我还有。 はい、かばないで大事件でございました朝からバタバタして、えー、思わずアマゾンで注文してしまうという事態まで起きました何かというとですねこの頼りにしていたキャノン アイビスミニ X というカメラが昨日、えー、フォークソング同好会の録画をしたのに撮れていませんでしたえー、っと思ったのはその前の日に、えー、実は1 m ー, ーに3 0センチのところから落としちゃったのねあらこら荒れたと思っていろいろ試してみた結果全然ダメで と思ったのは、まあ、ネットにそういうこと書いてないかなと思って見たらメディアの方はどうですかって書いてあ SD カードかと思ってですね SD カードをいろいろチェックしました他のを入れてみたところ動きましたまあね古い MD カードじゃないと動かないのでだいぶ古いやつを見つけてですね、えー、動くのが分かったので機械は問題ないと SD カードがダメだったということで 古い SD カード日立製の何年に作ったんだろうね2017年にもうすでにあったやつを、えー、見つけたので注文しましたそれさえ手に入ればまた同じように使えます今度から絶対落とさないからもう大事にするから君許してねということでしたジャンクえー、これからじゃあこのカメラを使ってジャンクの と、ぽんちゃんを撮ってみましょうジャン君あれこれワイドになってるかなそして、ぽんちゃんちょっと待ってねワイドになってましたジャン君そして、ぽんちゃん同じ絵を作ってみましたとさ、ありがとう ポ ン, ポンちゃん。ポーああいで、はいおー 風いくよーはいじゃんくんどうぞ。 自転車用部品ええー、ん<笑>ですか自転車用部品ってジャン君がくれたんだよねー、はい、あちょっと明るくしすぎちゃってたヤマハからのお届け物ですというのはですね、実はアシスト、電動アシスト自転車の シオン号ですねのバッテリーが、えー、ああこれも変わるんだそういうことか、えー、バッテリーがですねリコールになっていてえー、我が家に何だっけ手紙が届いたんだったかなそ う, そう手紙が届いたで、えー、その手紙に書いてある通りに、えー、メールで「 返信をしたところ該当していたということのようです送られてきたのでなので、えー、買ってから4年経過したんですけれども多分新品だよね使ったものは送ってこないよ、ね、そうだよ、ね、が送られてきましたえっとなんかねリコールの原因というか理由としてはして え, ーえ 発火の可能性があるっていうことだったんですがとても快調に使えていたんですよねうちはね、うん、なんですがこのリコールのおかげで新品に買えることになりましたありがとうございますリコールも真面目にメーカーはやっているという評価をこうやって獲得できるんですねはいはい我が家では全然、えー なんていうかな悪く思っていませんヤマハさん素晴らしいと逆に思います。ということでこのセットありがたくいただきますまあバッテリーの寿命は3年から5年と言われていますので5年にはまだ満たないんですが4年経った今、えー、また新品に変わったということで寿命があと5年延びるぞ やたらきーありがとうござい ま, すとざいます、えー、と充電器だと思ったらこれ逆でです放電器したこれ何にもついてないからどうしたと思ったらですねえっ、ー、とうちにある古いバッテリーを 2% 以下まで、えー、放電させてから送ってくださいということがメールやじゃあお手紙に書いてあったので。うん それを放電するためのものです。これも一緒に送る、送って返すということになります。うんうん、これ初めて知りました。放電器。いっぱい乗らなくていいんだね。そういうことですね。あの。二パーにするって大変だよねって、しかも二パーになってゼロパーになったら押して帰らなきゃいけないなと思っていたところですが。こういうことがあるんですね。頭いいです。はい。 バッテリー交換の箱にも載ってくれました。チェックした結果どうですか珍しいものです。これ多分でももう今日中に梱包してまた返しますよ。パンちゃん。パンちゃん。そうなんだ。はい、これがバッテリーの充電中と放電中の風景です。 このバッテリーをこの機械に挿したとたずにファンが回り始めてこれ多分モーターを動かすことで放電させるんですねまたは火災が起きないようになるか分からないんですけどここから冷たい風が出ています冷たいではないですね結構なファンがガンガン回っていますこっちから吸っていますこんなことでした